でもまだ怖くないオッケー<笑>航空券を取りに行くのかうわめっちゃうわー海外のパトカーかっけー<笑>海外のパトカ ー, <笑>トカー<笑>ドゥドゥドゥちょっとマジで無理やりテンション上げないとさ結構緊張してるからさこれをね拾う<笑>あっななな ラ, ライトを使う新チュートリアル解除いいおお あでもね、わ大自然、ボタニカルって感じ。これね、名刺の裏になんかコードがあるらしい。あ、これお、名刺じゃねえじゃねえかよ。名刺どれまで、まだいらないかなこれなにこっちよ、よくわからん。ちょっと置いとこう。あ、ああ。おああ、なるほど。なんかメモが入ってますね。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 ロックですね六。大丈夫これベッドの下とかにいないあ汚きたね汚いですでもなんかちょっと怖い感じが好きなのかなうわーセクシーですねちょっともうええー、ああ特に何もなさそうここはまだ何もなさそう もうね、数字弱々んだからここにさもうなかったら終わりじゃないもうゲーム終了ああなんか映画好きなのかな映画 <gasps> ねえ趣味どうなってんだよマジで勘じゃねえきっと何か取り逃してるたぶん赤子のところに行かなきゃいけない あ違う違う違うまだあるまだあるえま、ー、どっか多分開くところがあるからえーグローわざっぷで調べようこれ絶対入れるやんこれビデオ絶対入れるやつあるやんこれも多分つあやべやべやべやべやべやべ すいませんすいませんすいませんストップスタートストえ ー, へ ー, へ ー, へーあ、なんかやっぱ光ってる…え、ってことは19歳の娘が復讐しようと思って…身の回りの DV 被害者… 手の震えが止まれないけど詳しく書くしかないわマギーもマイケルもゲリーもいないわ少なくとも私が愛したゲリーはもういないゲリーがあのあのれだよねお父さんでね残るのは私とゲリーの中に潜む悪夢暴力も秘密して反抗する力もないわ電話で はかかっっあっだだこれさっきのの内容だねゲリーの中に人のまあ、酒、お酒おめちゃ飲んでる人だだったんだろうな、What? やる、隠れる場所ある、なるほど。マミー。あ、なんかこんな、こんな感じのところじゃなかったぞ。全部薬。全部薬だ<音声>。特に何もないか。被害者が加害者のことを愛していることが多い、愛とは複雑なのです。 なるほどね、なんかそんなさ。けど最後に助けを求めることができるのは本人です。時系列が殺された時から戻ってんのか 遺骨はゲットできた。いやびっくりした 不, 不幸中の幸い。不幸中の幸い遺骨ゲット。<笑> よ, しよしよしよし。<笑> so、アメージング。<笑>スパイター<笑>あ戻ってきた。これで次はあれじゃない。 出ます来た来た来た来た来た来た来た写真写真 It's story time. やはり隅っこ暮らしこそ最強あぶねえ、このドアを開けてなかったら今頃死んでたぜありそうじゃないかないかない なななないないないないやばい、物理演算バグってる。これかあっさあ他の部分の写真も探そうバカかよ<笑>これバカが殺したの<笑>体が多かったのよ、血だらけです。<笑>写真を探せ、写真 を, 写真 を, 写真を亡くなった。<笑> これかさっき拾ったやつがあっさっき拾ったのここで使うんかあここで使うんだはははははいはいはいはい、はいここにもないのかえー、ってなるともうさ今じゃねーねっないよねー 調べ室た。あー、怖いよ、マジで ー, ー赤ん坊が死んだばかりよ、なんか変な予感はあったのよ赤ん坊は、神はなぜ赤ん坊を殺すのお ー, ー, ー, ーはい、デスルー、ラと出たわね ででもも探すしかなないよさすがにちょっと慣れてきた神の前で着るのにふさわしい服ここさ服屋さんだよな服屋さんだからさなんかさ作ってんじゃないのなるほど電気つけれん も, う何にもなさそうえクリスマスだあっ電気つくじゃんやばい大型連休に95人が死亡えっ、ー、もう絶対来てるもんこんなんさ1986年おかしい 結婚婚式式のののの前に花嫁を見るるは不吉だ時ールってことかなるほどどね拾いたいたんですけど OK よっしゃー<音><音>もうまただよ最後 先しかしつは、uh, to 先祖から引き継ぐものこれで終わりだあー怖い来るの怖ってでも怖いよなんか最後のピースだ今日さクリアまでさ行くつもりは本当になかったんだよでもなんか行っちゃいそうおもろいいやこのゲームね怖いけどおもろいわ 何そんなけない音をえ何えなんかうめいやべおかしいよなあこれこれだ 家の地下がやばいっていうやばいことしてたの比喩表現かお前は誰だか理解できたかそうでもない冷静に考えて答えが出る瞬間だ自分の行動によってあやっぱこれ現実じゃないあったお母さんごめんねもう我慢できない 私がお母さんがお父さんに殴られるのを聞きながら何度ベッドの下に隠れて寝てたか知ってるまだ2人だけで2人で逃げれるときに逃げなかったのを恨んでるわ私は彼氏と一緒に逃げるもうここには帰ってこないここにいるよりどこか2人で過ごした方が100倍安全だもんなるほどね冷えちゃったんだ赤ちゃんとさ このマギーちゃんは、もう逃げちゃったんだ。なるほどね。で、赤ちゃんも死んじゃってってことか。いけない。上だ。待って、ここが空いてるから、ここ見てこう。あ、これが戻ってる。あ、これでデスルールな、デスルールなで、今から、そう、なんだっけ、最後なんかさ、灰予さみたいな。 この瞬間、多くの人が人生の最後だと言うかもしれないが、ジリーが切れたらマギーも家を出て行った。彼に手反抗しなかったからマギーに嫌われた<笑>置いて逃げることはできないやっぱまだ愛してるんだ集めたもののを燃やそう暖暖暖暖暖炉暖炉暖炉暖 炉, 暖炉1階の暖炉火があるのはあそこだけ ここここれはんんなななかか、no、been... か…違、so、he 違ううオーブンで燃やすといい手…違ったらしいあの中に一個、解がるるほど何だ ラッキーラッキーバカバカ全部燃やせ全部燃やせバカバカ全部燃やせ犯罪現場に戻れ灰をまくえ普通に戻ってきちゃったあれあ取り憑かれたらダメなんだなるほどあたまたまだったんだ 着いちゃったここから出よういやこれ待って追いかけてくるだろうおいみんなこれまじまだ終わってない家めちゃめちゃ綺麗になってるなここじゃないこわーえ出口どこテレビもこんな立派になってるじゃん待ってここ呪われた家なのぽいよね これさあのさあ、最初ここじゃんこっから来たじゃんちょっとクークーの真似をしないでくれますかいいじゃない私好きなのよ抹茶味私は定番のこれにするんですの